アロハイジェですハワイでイベントとコーディネートをしておりますこのチャンネルでは一段上のハワイの過ごし方をご紹介しています皆さんプールは好きですかハワイは美しい海景色が文句なしでもちろんいいんですけど旅の間にちょっとくつろいでだったり サクッと寄ってご飯食べたり安定した雰囲気でサンセット眺めてみたいな過ごし方ができる今回ちょっとニッチな企画かもと思いつつハワイのプールを7選ご紹介しようと思います滞在するホテルで「プール利用するよ」っていう方多いと思いますがプールサイドってホテルのコンセプトだったり雰囲気デザインアート接客がよく出るところだと思っていますし 旅慣れたヨーロッパかからのお客さんとかがすごく上手に利用している印象です日本の皆さんも滞在するホテルだけじゃなくって他のホテルとかも含めてお買い物中とかにちょっとお茶したり観光の間に一息ついてチルする場所的な使い方だったり場所を決めてのんびり。 サンセット見たりっていう楽しみ方でプールサイドもハワイの一部として上手に使えるとハワイの上級者感が出ると思いますしさらに観光スポットも増えると思っていますそれぞれのプールに違った雰囲気楽しみ方があるので次回ハワイの旅の参考に最後まで見ていってくれたら嬉しいですほとんどのホテルに大小のプールがあってそれぞれに特徴があるのですが 今回はおしゃれ雰囲気楽しみ方個性居心地で決めておりまして観光の一スポットとしても皆さんの旅の間のちょっと使いでもおすすめのご紹介ができたらと思っていますハワイのプールサイドといえばフラだよねって思っているフラ好きの皆様今回はフラベースではございませんすみませんフラはまた別の機会にやってみたいと思いますのでご了承ください 1つ目はサーフジャックホテルにあります、えー、スイムクラブですこちらは星野リゾートさんが改装とリブランディングをしてから一気におしゃれになった印象でして70年代のサーフカルチャーのリバイバル感を感じるところですワイキキの中でふらっと入れる場所でして女性一人でも浮かない静かな印象です 前のホテルを知っててそこから改装してワイキキの喧騒の中にポツンとした空気が流れる静かなこじんまりとしたオアシス感っていうのかなが出てる感じですローカルのデザイナーさんが家具とかをアレンジしてて急にゆるくなる空気感っていうか 時間の流れがが緩む感じがいい感じじいいいだと思っています70年代、えー、自分は生まれてないんですけどこういった時間の流れだったのかもって錯覚させる空間の作り方でも逆に新しさも感じるみたいなまあ星野リゾートさんさすがのブティックホテルのアレンジだなって思いますレトロハワイアンっていうかバンガローっぽさも出てていい感じじゃないですかこちらのソファーの色味今逆に新鮮な感じがすると思っています ここは入り口にオシャレでこじんまりとしたカフェがあってワイキキでの買い物とか芝居するようとかする人たちでちょっとコーヒー飲む時によるみたいな使い方がおすすめですお部屋も結構可愛い感じなのでレトロ映えしますし今度ホテルどこにしよっかみたいな、えー、まだ 次回のブランディングが決まっていない方こちらもぜひ検討してみてほしいですねインディゴブルーを上手に使ったレトロな感じの客室も空間的に個性があっていいなと思っておりますカフェの隣に小さなセレクトショップがあってバンクスジャーナルなどのおしゃれでサステナブルでありつつレトロ感のあるアイテムにも出会えるのでお買い物でも楽しいと思っていますここは個人的に好きなセレクトショップでもありまして ぜひワイキキのお買い物先リストに加えてほしいと思っていますここはコーヒーも安定に美味しいのとコスパが高いのがいいよねって思ってますプールサイドとかでコーヒー飲んでチルしたりここは静かなので自分は本とかを読んだり作業用の場所としても気に入っておりますコーヒーショップは朝の7時から夕方5時、えー、ブティックの方は6時にクローズします 冒頭でも出てきたこちらのプールなんですけど「Wish You Were Here」あなたがここに一緒にいたらよかったのにっていうね、えー、このロゴ超いい感じだと思いませんかこのロゴを入れて日本の友達とかに写真を送っちゃったりして、えー、ウィット感あるシャメとか楽しいと思っています、えー、しっかり映えてみてほしいと思っておりますこちらマシュータピアっていう有名なローカルデザイナーがデザインをしていて えー、ワイキキの中のロゴもの、えー、ロゴものってなんだろうとにかく僕的に好きな、えー、ロゴのデザインの一つですで音楽なんですけど、えー、ボリュームがそこそこ控えめで誰かと話す時にも邪魔にならないでもそこそこのアンビエンスはしっかりとれているっていうバランスのいい印象です2つ目はグルーブレストランバーです モダンホホノルーホテルルーーテにあるプールバーですシンプルなちょっと古めのヨットっぽいで貴重のプールとハーバービューがおすすめです今のシーズンサンセットのアングル的にちょっと微妙なことがワイキキの場合多いんですけど秋から春口にかけてハーバー越しでマジックアワーっていうハワイでぜひ楽しんでもらいたい黄昏時を楽しめますこの椅子とテーブルがあるところがフードとか ドリリンクを楽しめるエリアでホテルのゲストじゃなくっても楽しめます営業時間は11時から夜10時となっておりましてハッピーアワーも月曜から木曜の 4時から6時、えー、ハワイの地ビールが1杯5ドルで楽しめたりカクテルやワインもこの間の時間だけ値段が下がるのでお得に楽しめますスライダーとか、えー、バオバンっていう中華のバンズ的なアイテムがあります最近バオバン流行ってるのかなあちこちでよく見かける印象ですこの時はハニーガーリックウィングとポケのナチョスをいただいたのですがビールが進む印象ですこののポポケのナチョスはごま油とポン酢 えー、甘辛いマヨネーズとトビコをかけて揚げワンタンのチップスで食べる感じです手づかみで食べるいわゆるパーティーフード系が中心でお客さんの層もメインがアメリカ人でフィンガーフード手づかみに慣れているのでそこをメニューも意識しているのかなと思います手づかみ系は最初のデートとかだと日本人的に微妙かもしれないですねそれ以前に、えー、カップルで日本から行く場合は ハワイにに一緒に行く仲だからそもそもそんなのもあんまり気にはならないかただ超ドレッシーな女性と行く場合はここはちょっとカジュアルめなのでそこは注意してほしいですねお値段はいやいやお高めかなっていう印象なんですけどハッピーアワーを上手に使ったりして楽しんでみてもらいたいかなっていう点とあとは夜になると DJ やローカルアーティストのエンタメとかもあって開放的なプールサイドのクラブバー的な 場所代って考えるといいと思いますイベント屋的な目線でもここのプールサイドは本当おすすめですあと上にもプールがあるのですがこのプールもなかなかの映えプールなのでいいと思いますこちらでは朝のみフードを楽しめますが夜はウェイターさんがオーダーを取りに来ないので ドリンクと皿を一緒に持っていく必要がありますここはロケーション的にもアラモアナセンター寄りなのでアングルと言いますかこの夏前の季節でも割とワイキキの真ん中あたりよりもサンセットが見やすい印象です冬はガッツリ夕日が見えますお買い物の帰りにプール横でサンセット見て過ごしたり音楽聴いてチルしたりあとは踊りたい人にはいいかもしれないですねちなみにこちらのホテル1階にスタディっていうクラブが ありましてホテルもパーティーっぽい活気のある印象で日が沈んだ後まだ遊び足りないよみたいな時にはいいかもしれないですね若めな感じでノリノリで遊びたいですとかローカルとおしゃべりしたいとか えー、ホノルルのナイトライフ楽しみたいよっていう方ぜひ行ってみてください3つ目はハワイアンアンロマカフェですワイキキの中心的なエリアにあるビーチコマーホテルにありまして長いエスカレーターを上がったところにあります以前他の動画で紹介したジビールの、えー、マウイブルーイングカンパニーの隣にありますおしゃれな打ちっぱなし系の店内に入るときにここはいい匂いがするんですね 女性にはあれっていういい感じの匂いでちゃんと風邪を計算されているのか、えー、匂いが入り口の辺りだけなので、まあ、何食ってるかわかんなくなるみたいなことがないので、えー、店内で食べ物とかの香りを邪魔しないのがいいですね他にも入り替えお花イーストホテルあと同じホテルの1階の路面店に姉妹カフェのギャラリーもありますが全体的な雰囲気とプールの抜けをイメージしてこちらをおすすめしていますこちらはカフェアン バーとなっておりましてカフェご飯とか 女性が好きなメニューも多いので男性の皆さん連れて行ってあげてほしいと思っておりますラフな格好でももちろん行けちゃう雰囲気なのでワイキキでショッピングしてる間とかの作飯とかお茶とかだけでもいい感じだと思っております僕はここの香りがいいアイスコーヒーが好きなんですけど浅いボールとかワッフルとかが有名なお店でしてフードも映え要素をしっかり抑えている印象ですしこちらフードのディスプレイもしてるんですけど 可愛 い, いってなる盛り付けとか、えー、女性はテンションが上がりますよね。この日はカプレーゼとペストのサンドをいただいたんですけど。 トーストしたパンと優しいバジルの香りと甘めのトマトのバランスがすごくいいなと思いましたあとはですねショップのお土産とかのセンスがいいなと思っててちょっとしたハワイの雑貨屋さんみたいな感じですのでフラッと入ってラテとか、えー、飲みつつショッピングも楽しんだりできるんですねこれも女性的にポイント高いと思いますこここはバー的に使うこともできますし、 2時から6時は飲み物のみなんですけどハッピーアワーでミモザが5ドル、えー、ビールも6ドルで楽しめますカフェ飯とお酒そしてプールサイドって結構ユニークな組み合わせなので個性的な印象です実は BG が結構 音量大きめでしておしゃべりするには僕みたいな声のタイプの人には<笑>ちょっと微妙かなって思うんですけどはい、えー、バー利用だったりプールサイドでワチャワチャしたい人や若い人向けなのかなっていう印象です w i f i もあってそれはポイント高いんですけど作業用での利用だったりは個人的にはあんまり仕事が進まないような気がします、えー、僕はですね BG って超大事だと思っているタイプでデートとかだと フードやドリンク空間デザインとかお店の雰囲気接客はもちろん大事だと思いつつやはりですね音楽は大事なので音楽も基準になることが多いですね。えー、プールの方なんですけど ザ・ワイキキの街のど真ん中にいます的な感じでこじんまりしながら結構にぎやかな印象なんですけど音楽と周りの雰囲気からなのかな、えー、マイアミっぽいっていうかプールサイドのパーティーの雰囲気があると思います夜になるとだいぶプールサイドがクラブっぽくなるのでワイワイしたい方はぜひ行ってみてください4つ目はノーシュアにありますタートルベイホテルのサンセットのプールバーです 最近リノベーションを終えてすごくおしゃれになったこちらのホテルのプールサイドは大自然感とか加藤でよく見るゴルフ場付きのリゾートっぽい感じでサンセットがすごくきれいに見えます営業時間はランチは11時から4時ディナーは4時から9時 LO は8時って感じですねでブティックとかサーフショップとかカフェとかも充実したなって感じでホテルは日本人が少なくって大自然が好きなカナダとかヨーロッパのお客さんが多い印象ですね ににドライブに行く人多いと思うのですがだいたい晴れ岩からサンセットビーチ辺りまででそっから先は流しちゃうよっていう人多いと思うのですがこのホテルによって買い物とか観光したりするとノースで遊べる場所が多くなると思っていますここはホテル以外の人工物があんまりない大自然観が他のプールとはちょっと違うなって思ってますホテル前が小さな湾といいますかホテル自体がちょっと突き出た岬の先にありまして ウミガメにもよく出会える場所であとはですねここのサーフポイント結構いい波入るんですよ、えー、一応僕サーフィンするのでサーファーっぽい用語で言うとポイントブレイク気味のレギュラーのそこそこの速度感の波ですあんまり混んじゃうのも微妙だなって思ったんですけど僕のチャンネルはハワイ好きの皆さんが多いと思うのでぜひ楽しんでいただきたいっていうことでサーフスポットとしてもご紹介です 目の前を波とサーファーが通り過ぎていくので僕はですねここでででずっとと波見たりしてカクテルとか飲んでる時間が好きです話がそれちゃったついでにですね、えー、ここは崖沿いに小さな潮吹き岩がありまして冬の波の高いシーズンですとブホーって。 結構大きな音が出ます、えー、最初見た時ディズニーランドのアトラクションの演出みたいだなって思いました、えー、そのぐらいびっくりします波が高いいいははこのの撮影の仕方はしないでください、はい、本題に戻るとここは以前紹介しましたラニカイブルーイングカンパニーの IPA を取り扱っていましてまだ知らない方以前の動画でハワイの地酒急逝やっていますので予習がてら見ていただけたらと思います余談ですがラニカイさんはですね最近世界初の宇宙 中開発の酵母のビールだとか松本シェーブアイスのリーヒームイのかき氷味のセルツァーとかクリエイティブでセンスがいいビールを作っていますこの松本味は流行るだろうなと思っていますムードに関してはここは地元のラダがいさんのあとはもちもちしたご飯のポケも美味しかったですね えー、実はですね地ビールと波と風を楽しんで満喫してたらですねよもやの風土を取り損ねるっていうミ密を起こしてしまいました、えー、すみません代わりにサンセットを見ていただけたら代わりになるのかな<笑>幸いですここのサンセットは美しいことが多くて岬の先端なので見えるスポットが多いと思っていますちなみに プールサイドじゃなくてレストランがいいなっていう人は今回の企画とはちょっと違いますがホテルの反対側にハワイの人気シェフロイ山口が手掛けるレストランがあるのでちょっとノースでいいご飯食べたいなみたいな時にはここはおすすめです。今度超田舎のレストランとかの企画やってみたいと思ってるんですけど需要ありますかねご意見お願いします。でこちらははですね僕は このホテル周りをサンセットの後とかに散歩するのがたまらなく好きでして星が見づらいオアフではありますがここは見えたりしますし隠れビーチもこの辺結構多いので波とのの中の散歩は超おすすめです、はい、えー、5つ目がですねワイキに帰ってきましてクイーンズブレイクレストランと呼ばれる ワイキビーチマリオットホテルの新しくできたプールサイドとなっております。ここはですね、プールサイドでご飯とかお酒っていうよりですね、アクティビティが楽しいなって感じでおすすめします。営業時間はプールサイドでは長めの11時から夜10時までとなっております。 ているのも嬉しいポイントですこの中で改装したハワイのホテルは結構多いのですがこのプールサイドはいい感じになった印象です海に抜けていくっていうか細長い感じのプールサイドなんですけど ダイニングエリア、バーエリア、ゲームエリアなどがありまして、子供からカップまで楽しめる感じで、こちらのレストランエリアは、カウアイシュリンクのパッタイやハンバーガーが人気なんですが、僕はここをカフェ利用することが多いです。ダイニングエリアは60年代っぽいデザインかなって勝手に思っています。フードやドリンクはプールエリアでもいただけます。こののエリリアはですね、ッドセンチュリーーカラー感が あると思うのですが、ギリハレーションを起こさない感じの色味がいいと思っております。ここでカフェ的な使い方をすることが多いですね。ここはパティシエさんが素晴らしくスイーツが美味しいので、ぜひ楽しんでみてもらいたいって感じです。こちらですね、マンゴーのひんやりしたスフレとフルーツソースが素晴らしく美味しいのと可愛いので、ぜひ試してほしいって感じですね。甘いものは僕そんなに得意じゃないんですけど、 これは甘すぎないので男性でも素直に美味しいと思ってますここのプールなんですけど アクティビティィビが多くていいんですよこの日はアートクラスだったんですけどハワイのアーティストの Paint Escape With Me のジョディさんが手掛けるアクリルアートのワークショップを楽しみましたサンプルを見せないで始める感じでして僕は全体の絵から入るタイプなので途中ん今なんでオレンジなのとかなるんですけど本当ね夢中で絵を描いていくうちに8割ぐらい進んで気がつくとああこういう絵になるのかって 分かる感じで一緒に行ってくれたメイクの直美さんプロのメイクさんゆえにですね仕上がりのイメージから組み立てていくタイプらしく。 何回もんみたいな感じで、えー、一緒に夢中になりながら楽しめました、えー、ここはデートでもキッズ連れでもアクティビティとして楽しいかなって思ってます最高の曜日は概要欄に貼っておきます僕はここの角のハイヤービットが好きでして夕日と暖炉っていう超いいコンビネーションがおすすめですヨーロッパで暖炉の周りに集まって会話とか火の揺らぎを楽しむ習慣っていうのをね、えー、ハワイで楽しめちゃうっていうのっていいなって思います正直。 混んじゃうのが嫌なのでどうしようかなって思ったんですけどご紹介しますここでカクテル飲みつつっていう時間が好きですサンセットっていつがいいのってよく聞かれるんですけど ワイキキにいて水平線に沈むっていう意味で言うと秋から春先が太陽の方角的におすすすめです夏はより山に沈みやすかったり高いホテルの陰に隠れやすいんですね夏は4月から10月冬は11月から3月って大まかに分かれるんですけど冬だとワイキキの真ん中で楽しみやすいかなっていう印象です同じマリオットホテルの1階に B さんで行けちゃうイタリアンのアランチーノさんは本当美味しいのです。 there. 例えばそこでディナー食べてから2軒目的に火元で暖を取ったりゲームエリアとかで遊んだりしつつデザートとカクテルみたいな使い方もいいと思いますはい、えー、6つ目ですホホワイイトサンドビーチホテルのヘイデイです正直今回は教えたくないなーっていうのが多めではあったんですがあんまり教えたくないなーって最後まで迷ったところです僕的に特に隠れ家的に使ったりできる感じがほんとよくってデートとかでもいいと思いますし観光 の間のランチとかディナーとかバー使いでもおすすめのスポットになりますここはハイドアウト感っていうか隠れ家的な空気とこのブランコが楽しいんですよ デートの時とかに会話が止まったりする時あるじゃないですか、えー、そういうい時にこのブランコでブラブラできます、まあ、それが正しい使い方じゃないんでしょうけどインスタ映え好きには楽しいところだと思っていますなんかブラブラ揺れる席っていいじゃないですかここは何席とか数えないで何台とかで数えてんのかなと勝手に思っていますがレトロポリネシアン感っていうか バンブーとかを使った70年代の懐かしい感じがするハワイが特徴かなって思っていましてここはカタログ撮影でも使えるる空気感があると思っていますこのね竹のベースって懐かしいし70年代の古き良きハワイを覚えている方もそうそう昔のハワイってこんな感じだった っていいうねノスタルジックな雰囲気を楽しめると思いますここはさらに何がいいってご飯が安定に美味しいんですプールサイド飯って正直微妙だなって思うことが多いんですけどこちらはホノルルのダウンタウンにフェテっていうグルメが集まるレストランがあってそこのロビンさんっていうシェフがここのフードの監修をしておりまして何食べても美味しいんですよ。 でロビンさんつい先日北米でナンバーワンの女性シェフを受賞しててここは本当に美味しいこの時はハワイ産のスモークしたオノっていう魚のサラダと ベーコン、トマトとブリオシュバンの BOLT っていうメニュー食べたんですけど、これはおすすめです。お値段15ドルで、このハワイの魚って考えるとコスパ的に納得かなって僕は思ってます。ここは昼間利用に限らず夜もいいと思っております。宿泊している人たちと気さくにブランコ乗って話したり、 チルっっぽいコージな雰囲気でででドリンク飲んだりって感じでおすすめですめ小花ラムっていうハワイの国の地酒のラムを扱っていましてソーダ割りオンザロックカクテルなどいろんな提案をしてくれますこのラムと合わせてポークシュニッツェルっていうオーストリアの料理の カツっぽいいフライがほんと柔らかくて、えー、グリービッシュソースでいただけるこれもぜひ食べていいたただきたい一品ですねここはコーヒーをホテルのフロントの人が入れてくれるのですがこのフロントのレトロな雰囲気が結構楽しい印象で時々ワイキキでのお仕事の間とかにフラッとコーヒー飲んでまったりみたいな時に使うことが多いですスタバにはないノスタルジア感があってね、えー、気に入っておりますはい最後7戦目4ーシーズンズコールナのウォーターマンです皆さん 日本の中で毎回コーリナとか西側滞在したり遊びに行くよっていう人どのくらいいますか4シーズンズはワイキキのホテルにはない静かで上品な雰囲気がある印象ですねここはサンセットから夜の利用一択でおすすめします空が広いと言いますかトヌルルの喧騒とは違ったコーリナのある西側の良さを感じられる場所です プールサイドでバー利用でもいいですしこのひな壇のエリアで色づく空を眺めるっていう使い方がおすすめですカップルシートなので家族だったり睡眠でワイワイみたいな時には一段上にテーブルエリアもあるのでそちらがいいと思いますこのシートは座り心地がめちゃくちゃいいのでほんとくつろげるんですよでランチは11時から5時ディナーは5時から9時と短めではあるんですけどサンセット使いサンセット使いってなんだろうがいいと思ってます このエリアは空がクリアなことが多いんですけどハワーに飛んでくる飛行機って風向き次第ですが基本的にこのアングルからっていうかここの上空あたりから空港にアプローチするので飛行機も眺められます。BG もそよ風のの中でギリ聞こえるぐらいの音量だし 客層もよくって隣が大騒ぎみたいなことがないのでゆっくりくつろいで会話できるって感じですねここでは特に何かをするとか何かを見るってわけじゃないんですけど海を眺めるっていう過ごし方が僕は超好きでして忙しく観光スポットを回る合間に時間を取ったり風情を感じたりそういうのを大事にしたいタイプですねフードに関してはアメリカ、アジア ハワイのロコグルメの中間的なメニューが中心でして先ほどのタートルベイと比べてややアジア寄りかなー 思いますこの日はダックのコンフィーサラダだったかなを頂 い, いたんですけどここはカクテルとかワインとかと軽めのアペタイザーの使い方がいいかなって思ってますがっつり食べたい場合は柚子胡椒ビネグレッテソーーススのリーのリブキが美味しかったですね西側の良さって風がとにかく優しいんですよサンセットもクリアなオレンジになりやすい印象でしてこれもワイキキとは違うポイントだと思ってますここはワインも1杯20ドル 超えちゃったりするんですけどまったりできるのがポイント高めですねただ男性一人で行くと浮いちゃったりあいつ透かしてんなってなるのである程度イケメンの方がいいと思いますそういう問題じゃないか 今開発が進んでるカボレーでショッピングだったり西海岸で遊んだ後にちょっと散るみたいな使い方がいいと思ってます先ほどファイヤーピットでもご紹介しましたが西洋のお客さんって特に日だけじゃなくって水のあるところにも集う習慣があると思ってますなのでホテルって泳ぐ場所としてだけじゃなくって集う場所としてのプールも重視してるんですね次回のハワイはそういうい目線で見てみてみも もっと旅がが楽ししくななるような気がします今ハワイに関するガイドブックとか本とかテレビとかが本当に減って情報が少なくなっていることで SNS とか YouTube とかだけだと情報はあるんだけど活用の仕方とか魅力とかまでは伝わってないとかでハワイに来ている いろんな人たちの感想を聞いてて正直ハワイに行きたい皆さんとハワイに来てもらいたいっていう人たちとの間に距離がまだあると今感じてます悲しいことだけどハワイのビジネスもまだまだ大変なところが多いですし行ってみたかったのに潰れちゃってたみたいなこともまだたくさん見かけるんです少しでもハワイの本当にいいところを皆さんに紹介したいなって思ってましてそれが皆さんの次のハワイの充実だったり いつか誰か必要な人に届いたりハワイのビジネスにつながったりすると思ってますぜひチャンネル登録して応援してくれたら嬉しいです DJ でしたマハロです